今日もまたこのビーダ特設スタジオから「ボンバーマンビーダマン爆買い伝ハイパー総集編バラエティショー」を中心に楽しいミニコーナーを交えてのその名の通りバラエティショー最後まで楽しんでくれよなちなみに今回は下巻だよ総集編は後半部分からだから注意してくれよな電波チャーでくふふの モビーのことも忘れちゃ困るよー。もう見てボア。何かない何かなー。電波ジャックはいいけどさ、邪魔しないでほしいな。ジョ邪魔とはなんなんですかよ。ポチッと。は。さあ、タップ始めよう。まずは総集編パートファイブだよ。VTR スタート。 最後の四天王その名はシルドーク武人としての誇りと打倒ダーク皇帝という野望を持つ彼はダーク皇帝への反逆罪で牢屋に幽閉されていたんだでも部下のダークバーヤとダークジコロによって牢から解き放たれてしまったんだシルドークママ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 そして、勝負がついたと思ったその時、ま、ついにシルドークの鎧玄武が俺たちの前に立ちはだかった武人としての誇りのないものに容赦はいらぬ誰だ？俺の名はシルドークシテンの最後の一人だダクアマをお前らに渡すわけにはいかんのでな破壊させてもらうぞ メガメタルカノン逃げるなうるさいっっ<笑>待てシルドーク俺は弱い奴など相手にせぬ 鎧玄武とやりやいたくば、腕を磨いて出直して来い<笑><笑>鎧玄武ごっついのが出てきたね。<笑>恐ろしい敵じゃ。四天王最後の男、シルドーク。さあ、どんどん撃ってくれわかりました。最後の四天王と言うだけあって、そのパワーは計り知れない。俺はやっと戦うために特訓を開始した。 とり、うん、ゃあ そして、てシルドークの武とのののと初めての対決果果たして特訓の成果はどうせまた黒ボンの旦那と共同で戦うくせによ。後ろるさいな か次は最の攻やったな、クロボン知る道具、恐ろしいやつ。しかし次は必ずとどめを刺してやるねえ、クロボンクロボンってば な, なんだありがとうおかげでうまくいったね<笑>俺自身が有効な手段だと判断したからやったまでさクロボン、俺は別に…あ別にただよあ、クロボン クロボン俺、レイキガてデテキタケ絶対一人じゃ勝てなかったよやっぱり大切なのは仲間か俺たちに負けて怒りをぶちまけるルシルドン君モミーが素敵な情報をプレゼントしたのだウヒュヒュヒュヒュヒュたく余計なこと 一度ならず二度までもあの小僧どもににえいを飲まされるとはええー、まいましではフフ今はもうその姿を見た者は誰もいないという伝説の石、ビーストーンほうほうこんな形をしておるのかあ い, いえ見たことないんで私の想ううですよん。 ビーストーンのエネルギーはサマディク。それを持つ者は星をも砕く力が備わると伝えられている。この世界のどこかに眠っている奇跡の石、ビーストーン。次の所有者はあなたかもしれない。4どうどうじゃしゅ、しごしょしごしょ。この情報は確かなんだろうな。もちろんですよ。チョリョです。 神秘の力を持つビーストーンはさておいて俺たちはピンクボンのなくしたロケットを探しに海底に眠る古代遺跡へと向かったんだこれが遺跡アイデスすごいでもなんだか気味悪いわねこの辺にロケットが落ちてるってことだったけど大きいと探すのに骨が割れるでそこになんとシルドークがやってきた そうだよ。だって、その遺跡の中にビーストーンがあるんだよ。偶然って恐ろしいね。ビーストーン、争奪戦の始まり、始まりよああ。あ、あれは。そうです。あそこからエネルギー反応が出ています。ということは、あれこそビーストーンか。あれがビーストンやったらあくびだなから、ね、ダークビラばかり。そのわけにわからないです。 待待待待待待待て待て待て待ててててこうなったら。うんうん じゃ 言い知れぬほどののの巨大なエネルギーををはて く, く, く V だ 逃<笑>逃逃げげげろろろくうせせてみせろ<笑>アああも<笑><笑>うシのボンたちは ビーストーンを手にしたシルドークのものすごいパワーに、俺たちは立ち向かうことができるんだろうか。よかった、無事じゃったか。でも、ビーストーンはただの入れ物にすぎず、どうやったらその中に秘められた真の力。プラネットエネルギーを解放するのかわからない。それを調べているうちに。ごっちんだよ。いい情報ありがとうよ。 シルドーク様、わかりましたよビーストーンのエネルギーを解放するには…念じよ、その思いを強く念じて封印を解け、と書いてあるということらしいですよ本当かいや、そりゃもうバッティブラッチこ い, いチ誰に秘密を喋いとるカッタヌギのよな変な強く念じる…カッコッショシュルドク何にもう逃さないぞ今こそ決着をつけてやる ノンレイブクラスターうです待てあれを見ろ そしてとうとうシルドークがビーストーンのプラネットエネルギーを解放させてしまった<笑>俺は今神の力を手に入れたのだなんだとこれを見ろ の力が。解放されたのか。すごい力や。くそ。ね<笑>。これはほんのお遊びよ。<笑>あ、空間じゃ。あ、空間。一時に強力なエネルギーが動いたので、空間に歪みが生まれたんじゃ。ギギギ。何。 みんな逃げるんじゃアクーカンはさらにひろがるぞおぞさらばだダーク皇帝を倒した後、また遊んでやるシルドークはその巨大なパワーを携えてダーク皇帝のもとへその時、俺たちも体だけ悪クーに引き込まれてしまったんだああもみもちょっと怖いよ。 ど う, したんやどうも僕たちは体だけは空間に飛ばされてしまったみたいですねあれはシ ル, <笑>たたシルドクーク任<笑>せてらたらな高シルドークか 下僕は下僕の夢を見ておれついにシルドークとダーク皇帝の戦いが始まった貴様の力はその程度よ覚悟しろその時 シルドークの前に立ちはだかる、一体のダークアーバーが。四天王といっても、この程度か何やつだサーネットエネルギーの夜を着たこの俺に、勝てると思っているのか 身の程を知らぬ愚か者めシルドークシルドークさんは…シは、シルドークは…パワーアップしたシルドークを一撃で倒した恐るべきやつ。一体こいつは何者なんだすげえ強いぞあいつ… 総集編のパート5でしたとっても強いダークビーダーが出てきてこれから先どうなっちゃうんだろうか ん, ぱちゃーん何やってんだか…ね、えさあ先が気になるけどその前にこのコーナーを楽しんでくれ VTR スタート ノストラアーマー四天王の座を狙うダークビーダの一人ダークノストラが操縦していたよねカラフルな色使いが印象的なこのアーマー攻撃力がそんなにないって思ってたらそれは大間違い意外にスピードはあるんだこっちが攻撃する前に反撃されちゃうんだね勢いのあるパンチやキックが襲ってくるからダメージは結構大きいんだぞ い玄武を動かすのは最後の四天王シルドーク必殺技はメガメガタルカノン頭から発射されるメガメタルカノンは他のビー玉より10万倍の威力があるんだだから破壊力も波じゃないシールドを強化したホワイトブロスだって一発で吹き飛んじゃったんだアーマー一体を素手で持ち上げる怪力の持ち主シルドークにぴったりのダークアーマーだね これはシ金エビル・パイロットはダークプリンスだ。エビル・ショットが必殺技だよエビル・ビーダまで撃たれたら無事ではいられないこの戦いで黒ボンのブラック・クラスターが破壊されてしまったんだ素早い攻撃を避けるだけでも大変だから俺はなかなか反撃できずにいたんだダーク・アーマーを作っていたドクター・シャドウの最高傑作だって知ってた ブラックデバスターはクロボン専用の大型ビーダーアーマー必殺技デバスターカノ2発連続でビーダーマンを撃つことができるんだ強力なダークビーダーの戦力に対抗して作られただけあるねクロボン専用機としては最強のビーダーアーマーだよかっこいいねあの白金エビーベルと互角に戦える性能にはびっくりだ強いねクロボン これはブリザードエビルブリザードカノンが必殺技だったね白金エビルと無人アーマー暗闇が合体巨大アーマーに変形ブリザードカノンはエビル B 玉を連射することができるんだ B 玉にスピードと威力が加わりものすごい破壊力を生み出したもちろん機体の動きも素早くブリザードエビルを倒すのは大変だ セイントブラスターは俺とは青ボンそして黄色ボンが乗っていたね必殺技はブラスターカノンだ3人の気持ちが1つになった時ホワイトブロスブルーブレイバーイエロークラッシャーが合体してできるんだよそれぞれのアーマーも進化しているね胸と両足の3箇所からビー玉を発射全体のパワーや運動能力がアップしているから強いぞ 次はフレアドラゴンだパイロットは赤ボン必殺技はフレアカノンとモルターショットこの赤いドラゴンって結構目立つよね戦闘用のアーマーじゃないんだけど危ないところを助けに来てくれたり研究所を命懸けで守ったりしてくれたんだ2体のアーマーを乗せて運べる機能があるよ頼りになるアーマーだねそしてブリザードドラゴン ダークプリンスがパイロットだよ必殺技はブリザードカノンシロガネービルと無人のアーマー暗闇が最終合体で変形するドラゴン型アーマーダークアーマーの中で最大で最強の性能を持つブリザードカノンは一撃で大きなダメージを与えることができるめちゃくちゃ強い必殺技だスピード飛行巻きつき攻撃が得意だね これはダークネスドラゴン操るのはダダーーーククビ天たちネスボレーが必殺技翼スザク鎧玄武黒金クロガネ白子鋼操流の最初で最後の合体ダークネス邪悪なる力を司るアーマー全身10箇所から一斉にメタルビーダムを発射するダークネスボレーは強力で一番危険な攻撃だ。 セインントドラゴン光の勇士だけが操縦できるんだ必殺技はセイイントファイアーボレイホワイトブロスブルーブレイバーイエロークラッシャーそしてブラックデバスターが合体してドラゴンアーマーに変形セイント聖なる正義の力を意味するんだすっごいかっこいいだろう5か所から一斉に放つセイントファイヤーボレイはダーク空間を破壊してしまう究極のビー玉 さあそれじゃあ総集編のパート6に行ってみようかもしもしよーしろぼんちゃんなんだよもみてぼんそっちのスタジオとこっちのスタジオ交換しませんかよしないえいやでもでもでもでも次の総集編のテープはこっちにあるんだよ嘘だはい嘘よじゃあねバイバイまったくさあ気を取り直して総集編パート6 VTR スタート四天王よりも強いダークビーダーの出現そいつが操るダークアーマンにホワイトブロスは全く歯が立たないあっおっを待っていたのさまったくはったくはま <笑>頼みの綱のクロボンのブラッククラスターもあっけなく壊されちゃったしまったくだよでもそいつの正体がやっと明らかに俺の名はダークプリンスダークプリンス恐るべき相手だスピードパワービー玉の破壊力全てにおいて現代の科学レベルを超えておるしかもこのダークアーマーにもビーダーカプセルシステムが搭載されておるとは 誰じゃ一体誰があんなダークアーマーを私だよ。え？<笑>何シャドリンい今なんと私が作ったんだよこのダークアーマーは我が最高傑作なお白いネビルタイル。さらに驚くべきことに。 シガネービルをはじめ今までのダークアーマーを作ったのは若かりし頃のグレーボン博士と一緒に恩師であるプロフェッサーボンのもとで働いていたドクターシャドウだったんだシャ ド, リンドクターシャドウはグレーボン博士の才能を妬み 苦しんでいたところを、ダーク皇帝にスカウトされちゃったんだね。私の才能だ。そうだ。<笑>シラバー大丈夫かダークプリンスとの初めての戦いが終わった。うん、結果は完敗、うん。でも、ビーダーシティの平和を守るためには、どんなに強いダークビーダーにも勝たなくてはならないんだ。なんか近寄りがたい雰囲気です。無理もないで、あんだけ完璧に負けたんやさかいな。 シロガネエビルシャドリンそしてダークプリンスいよいよ敵も本気を出してきたのかもしれん負けるもんかああブラッククラスターの敵ワイラが取ったらやないゲイその後もダークプリンスは戦いをゲームと称しダーク皇帝の怒りに触れて幽閉されていた四天王たちを解放して送り込んできたんだ。 そんなピンチの時、クロボンが新たなビーダーアーマー、ブラックデバスターで助けに来てくれた。サ、う、ル、ん、<笑>そこまでだ。クロ、ニューアーマーです。ブラックデバスターが相手になるぜ。俺クロボン。一段と男を磨いたようだね。勝負。大規模な戦い。 やる逃げ<笑>足の速いやつだな。 天皇をことごとく知り解けたクロボンにダークプリンスはかなり興味を持ったらしいそしてクロボンとダークプリンスの一騎打ち<笑> なんかお互い吹かれ合ってるよそうなんだここにクロボンの謎に迫る秘密が隠されているような気がするなぜだ。なぜこの男に懐かしさを感じるでも、クロボンとダークプリンスの間にどんな秘密があるんだろうさあ、ゲームの続きを始めよう縦暗闇打倒クロボンに執念を燃やすダークプリンスは 白金エビルと無人のダークアーマー暗闇を合体させたブリザードエビルで攻撃してきた、うん、合体ブリザードエビル合体か来い、ダークプリンス決まれや どこだクロボンどこを見ているボディがでかくなれば動きは鈍くなるはず、うん、このスピードをかわせるのか甘いは、はやいあふたまる クロボンはやられとる恐るべしですブリザーデイビル頑張れクロボンくそ…ビーダーアーマーがあれば助けに行くのに貴様は俺が倒す保作かブリザードカーノンデバスターカーノン 悪いけど、ブリザード・エビルは本当に強い合体には合体ってわけじゃないけど、ブリザード・エビルに対抗するにはこれしかない見ての通り、お前たちのビーダーアーマーも合体できるのじゃ。その名もセイント・ブラスター。1体ずつでは出せなかった強力なパワーを出せるようになっておるのじゃ。セイント・ブラスター、すごいよ博士ほんなゴつよこれならブリザード・エビルに対抗できるわねよし ししろン うんうん、よくも赤棒をひどい目に合わせたなやるぞみんなあブラスターダッシュ ペイントブラスターの戦いぶりをじっくり見てくれ来い、暗闇ブリザードエビル行くぞ、ダークプリンスお前たちから先に片付けてやる気をつけろ、みんなうわブリザード可能。 ままでは拉致があかんあ何？貴様これ以上貴様の勝手にはさせんうるさい黙れ今だグラッターハな、んだ俺、貴様らよくもジョイント部がやられたのか これではゲームを楽しめんこの続きはまた今度だ楽しみにしているぞこうして俺たちはダークプリンスに一死を報いることができた「セイントブラスターか」かあのパワーがあればダーク皇帝も倒せるかもしれん総集編パート6でした あ, あ、いよいよクライマックスへ向けてストーリーも盛り上がっていくぞでもでもでもでもその前にこちらのコーナーをご覧くださいよ俺のセリフを取るな このコーナーではゴールデンビーダ賞を受賞したビーダーアーマーとダークアーマーを紹介するぞねえねえねえねえねえねえゴールデンビーダ賞って何？ボンバーマンビーダーマン爆買い伝で活躍したアーマーやキャラクターに対してゴールデンビーダ賞実行委員会が独断と偏見で与える賞のことだよはあなんとなーく優勝正しいって感じがするじゃあ早速紹介するぞ<笑>ゴールデンビーダ賞エネルギー切れで賞 白髪黒金白コ<笑>にぴ、ね、っさ<笑><笑><笑><笑>まさかまたりのルギーれかゴールデンビーダ賞100発100中で賞ブルースナイパー 射撃性能はすごかったよね。X. レーセンさん。柱を避けて、左側の岩石に穴を開けるです。ポインティングショート。ゴールデンリーダー賞。おしゃれでしょう。 ゴールデンビーダ賞頑丈でしょう鎧ゲーム。 場ならモミーも乗ってみたいよ。誰、えー、や誰やこの非常識なわ。小僧。スロク。なんでお前らがここに。ゴールデンリーダーショー。ガラクタでしょう。ハイパーモミテンション。ン ショックウェーブシステムほな、行くで、ね、スペインの家はマンスそんなダジャレはやめなっちゃれ返したワイの小話を返しよったそんなアオナそんなアオナ付き合いだよガラクターの割にちょっとは強かったね<笑>モミのお気に入りだよ ゴールデンビーダ賞ー。 情けないでしょうモミテアーマーいえ、おっぺけシロボンが出てきたよタクターククイー様、早く来てよもう逃がさないぞあ、ハフルさんを返せハフルさんそんな人知らないよアーマーもくせに気合わせなんか流してカッコ悪いねターカノンモミテバリア ーーールデン・ビーダーショッいい登場でしょうブラック・バスタいこさすがクロボン。 おいしいとこ持ってくね。いかがだったかな。ゴールデンビーダッショーアーマへモミーのハイパーモミテンションが入っててくれて嬉しいよ。グフグフフノフ。モミてば。なんだよ。これからモミーのハイパーモミテンションについて熱 く, 熱く。今さあ全然映ってないよ。え、マジで。 マジで映ってないの、えー、嘘だよーあそう 嘘, 嘘ついたーいけないんだよー<笑>さあお次は総集編のパート7だよダークビーだとの最後の戦いをじっくり見てみよう VTR スタートー感じる感じるぞ 迫り来る闇の力を打ち砕くため光の勇士が蘇ろうとしてよ我が野望の前に再び光の者どもが立ちはだかるであろうわしのご先祖様がビーダーの神のお告げを書き留めた予言の書あの予言の書に書かれていたことが現実になる日は近い聞けたクプリンスよ 我が闇の一族はことごとく光の者どもに破れてきた。皇帝、まさかまた今回も破れるとお考えでバカ者、くれぐれも油断するなと忠告しているのだ。良いなプリンスよ、よ必ずや現れるであろう光の者どもを侮ってはならんぞ。今度こそ、今度こそ長年の恨み晴らしてやるのだ。良いなプリンスよ、よ良いな。ねえ、博子さん ダーク皇帝の恐れる光の勇士とは何か俺たちは初詣に行った穴場の神社で偶然にも古くからビーダシティに伝わる予言の書を発見したでもどうしてグランパがそんなこと知ってるですか実はなこれは我が恩師プロフェッサーボンが大切な研究材料として持っていたものなんじゃ昔より今へ過去より未来へと代々伝わる予言の書じゃ予言の書 それによると、近い未来、神に選ばれし、光の勇士が現れ、闇の力、すなわちダークビーダーを退治してくれるとある。そのために、やがて現れるであろう勇士のために、私は一刻も早くビーダ ー, アーマーを完成させ、ダークビーダーを迎え撃つ準備をしておかねばならないのだ。 さらに予言の書には光の勇士についての詳しい内容が書かれていたんだ再びこの世に舞い戻ってくるや否やを来る あ, あ蘇ってくるジャクな魂は太陽を囲む九つの星が再び一列に並ぶとき四頭の獣を従い再びこの世を闇で包むであろう四頭の獣四頭の獣はジャクな魂を助け 人々をことごとく苦しめるであろうなんと恐ろしいしかし心配はいりません時同じくして新たな勇士たちがこの世に生まれ邪悪なる力を再び闇の彼方へ封印するでしょうその者の愛と正義の心を持ち聖なる獣を従え歩き地にたけ武に優れ人々を絶えず笑いに満たし 聖なる獣の力を借り光の鎧をまとうこととなるでしょうそして天に昇りし竜を操り必ずやり闇の力を封じ込めるであろうその者たちのビー玉には神に選ばれし証しの紋章プラネットエンブレムが刻み込まれることでしょうプラネットエンブレムそうですそれこそ神の機いの証しおしまい そうか、そうだったのか予言の書は新たな勇士の到来を告げるだけでなくその勇士の手に渡ることを運命づけられた巻物であったかいいまだです予言の書の謎もさることながらレグレイボー博士はビーダーアーマーに謎のパーツがあることを発見それは究極のビーダーアーマーに関係があり設計者のプロフェッサー本にしかわからない そこで俺は、行方不明のプロフェッサー本の研究所を探しに、砂嵐が吹き荒れるデビルズエリアへと向かった。っでも、そこにはなぜかクロボンが…ブラックデバスター…クロボン…ここから先はお前の来るところじゃない。帰れ何度も言わせるなちょっとクロボン、俺はただプロフェッサー本の研究所を探してるだけだよ研究所… そこには究極のビーダーアーマーの手がかりがあるかもしれないんだそれがあればダークビーダーなんかイチコロでダークビーダーは俺が倒すそんなアーマーなど必要ない帰れブリザードエビルそこへドクターシャドウの情報によってクロボンのアジトを嗅ぎつけたダークプリンスが襲来プロフェッサーボン研究所とクロボンのアジト<笑>この2つの関係はついにクロボンの真実がベールを脱ぐ<笑><笑> そんなに大事かクロボンそこが…おじいさんの研究所が…何？何なんですっておじいさんの研究所なぜそれをほう…シャドウが言ってたことは本当だったか<笑><笑>っこれでゲームセットだ なぜブラッタッタッタッタとタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッもッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッッタッタッ そしてさらになぜか心惹かれ合うクロボンとダークプリンスこの二人に隠された衝撃の事実がふんふん…<笑>やはりお前もうすうす感じているようだなうダーク皇帝クロボンよ目の前にいるダークプリンスの正体を知ってもお前は撃てるのかダークビーダーは一人残らずこの手で倒す死んだ即のためにも そして弟のためにもならば教えてやろうそのダークプリンスこそがお前の弟だドヒャーびっくりたまげたよ<笑>そう、黒ボンには双子の弟がいたんだ名前はジャックでもある日ジャックは黒クボンの目の前から連れ去られてしまったんだ 記憶を消されたジャックはダークプリンスとなりダーク皇帝のもとでビーダシティ侵略の急戦法として四天王を従えて最後の決戦に臨んできたはいいよいよビーダシティも最後だよ俺は生まれた時からダークビーダの戦士だ来いなやりガネエビル最終合体<ス><ス> の時が満ちてくる力が見せてくるのがわかるぞビーダーシティの者のどもよく聞け我らが一族の名はダークビーダーこれより先は暗黒と恐怖に満ちた世界がお前たちを支配することになるのだ<笑>これはダーク空間このままではビーダーシティ全てが覆われてしまうぞダークビーダーの本当の侵略が始まったというのか ビーダーアーマーの謎のパーツは宇宙の星々それ自身が持つエネルギーであるプラネットエネルギーの制御装置と判明だけど肝心のプラネットエネルギーを引き出す装置が見つからないもう待ってはいられないビーダーシティの平和を守るためダークビーダーとの最後の決戦が始まった 思い知るのはお前たちのほうだよ。何だ ーがよいうるさい祖父のためにも、ジャックのためにも貴様は俺が倒す待て、クロボーおざかしいよもう、うううう撃やんないのにいかんあんなのを食らってはひとたまりもないぞ よろ、ま、いだそうよろいだよろいだよろいだだだよろいだよろいだよだよだよたいだよろいだよろいだよろいだよろいだよいだよろいよろいだよろいだよろいだ でいなきゃコロそのもの愛と正義の心を持ち。 聖なる獣を従え歩き、地に長け、部に優れ、人々を絶えず笑いに満たし聖なる獣の力を張る、光の鎧を纏うことになるして天に登りし龍を操る、必ず闇の力を封じ込めるであろうその者たちのビー玉には、神に選ばれし証の紋章、プラネットエンブレムが刻まれている爆弾 究極の合体アーマーセイントドラゴン完成果たして勝負の行方は<笑><笑> 勝ったんだよなああ何これ<音声>おあああああああああああビーダああてああああビダああああああああああああああああああ 悪いのは皇帝ただ一人だったんだ。兄さん。兄さん。弱。<笑>ジャ<ッ>ク<笑>いや、兄さん。よく戻ったな。<笑>よかった。みんな無事で本当によかった。 こうして、俺たちの長い長いダークビーダとの戦いは終わった。総集編パートセブン。ボンバーマンビーダマン爆外伝。堂々の完結だったね。ビーダシティにも平和が戻り、みんな無事だったよ。もちろん黒ボンの弟ジャックもね。ああ、もうすっかり感動しちゃったよ。感動したなら反省もしろよ、もみでン あ, あ、まあそれはほらそれとしてねプチッとっ<笑>プチッて今言ったあ<笑>さてここまで付き合ってくれてみんなどうもありがとうこのバラエティーショーもいよいよ次な最後のコーナーだよ このコーナーはゴールデンリーダ賞キャラクター編操縦編では紹介しきれなかったキャラクターたちも賞を取ってるぞ一体どんな人たちが受賞したのかなゴールデンリーダ賞ただものではないでしょうバーボンでこのマントが川に落ちていたとそう クロボンもそうだけどこのバーボンも結構謎が多いんだよねそのただものではない雰囲気に対して賞が与えられたぞクロボンはそう簡単に死ぬようなやつじゃないそれじゃそれじゃクロボンかあるものは必ず壊れゆくしかし使命を果たすため必死に壊れまいとするやつは強い使命を果たすまでは決して壊れたりはしない ゴールデンリーダーショー。華麗なステップでしょう。ギザボン。受賞したのはこのキザボン。でも、その華麗なステップもピンクボンには通じなかったね。ハニー。ハニー。 ゴールデンリーダボおお嬢様どうなされました わがまま気ままな。ピンク。ボンのお守 り,、ま、りは大変だよ。ジーボン、本当にご苦労様です。おー嬢様をなんとありがたい。いや、それほどでも、これはぜひともお礼をいたさねばさ。さあ、こちらへ。で, で, でも、俺、これから用事がお願い。あなたは命の恩人です。お礼をしなくちゃ気が済みませんわ。よし、ちょっと。 リーダーショー。女子高生でしょう。コギャルボー。ねえねえねえ、どう、このアーマー、マジでイケてるって感じだよ。でもって、なんかそのままって感じだけど。そ, そのコギャルパワーに対して、ショウが送られたよ。なんてちょべりぐじゃない。 うっそ、マジ超イけてないじゃんこれっていうか、ただのゴミじゃんこんなんでうちらナンパしようなんて百万年早いよねマジゲロだぞって感じゴールデンリーダ賞息がぴったりでしょうダーククノイチ入れよ、ダーククノイチ三人揃って決めポーズ ダークオ一とダークオコ、ンそれにダークオツが揃って受賞したぞ。ただいま三場。ゴールデンビーダー賞、ベスト着ぐるみ大賞、青ボン。今日の僕にはこのダンゴ着ぐるみで登場したキャラクターはたくさんいたけど、青ボンのダンゴムシロンコスプレが大賞に選ばれたぞ。 ごめんなさいです、うんうんうんうん、青棒は他にもルイルイや怪獣の着ぐるみを見せてくれたけど こ, でいいでこのダンボの虫論 は, はやっぱり最高だねゴールデンリーダー賞ベスト変身大賞ダークバーヤ こちらも変身したキャラクターの中から一番強烈なダークバーヤが受賞したぞ息を止めている間だけものすごい美女にこの落差はすごいねだろ か, <笑>だから女にモテないのよあんたは女の扱い方ぐらい覚えておきよじゃあと頼んよいはいいいいはいはいはいはいはいはいはい ゴールデン・ビーダー賞珍しいでしょう黄色本さあこれは珍しいよなんとあの黄色本が標準語を喋ってるんだおかしいね<笑>何言ってるんだ君たち共に青春の汗を流そうじゃないか黄色本の標準語を初めて聞いたです目がビーエマークになってるわ 焼き付いてるんだよ、きっと。ゴールデンリーダー賞、美味しいでしょう。クロボンピンクボンよかった、ピンクボン。無事だったんだね。パパ <笑>プレゼントね、やっぱり黒ンはかっこいいよ ね, いいね最後の最後までおいしいところを持っていかれちゃったなへあまりにもキザを み, みんなどうだったかな時間も来たようなのでこれでお別れだよ司会進行は白ボンでした それじゃあね、バイバーイ！それじゃあね、バイバーイ。みんな元気でね。